大晦日に放送される第69回 NHK 紅白歌合戦 NHK 総合ほか後7 5からの出場者発表会見が東京渋谷の NHK 放送センターで行われ、今回が紅白初出場となるキー・エヌ・ジー・リーン・チェイ・プリンス・ジー・アイ・ユング・ヨウ・シー・キー・ヨシキ・フィート・ハイド アイミオン、レイヨーコート、16年ぶりの出場となるドパムップが登壇した。今年の初出場は、前述の5組に数 c HM を加えた、ベニ組2組、白組4組の計6組。出場歌手は昨年に引き続き、ベニ白組ヨノーの21組。特別企画でシーナリンゴと宮本幸二のドレッドの計43組となる。ジャニーズからは、キー・エヌ・ジー。 リンチェイの他嵐、十、赤蛇に無限大七、星聖在ゾウン、英雄、へい、聖、ジャンプ、二、が出場。さらに、企画コーナーにアコーズ、刀剣男子の出演も発表された。米印かっこないは出場回数。キーエヌジー リンチェの平野仕様は僕たちは今年デビューさせていただいてまだ1年目という年なんですがその中で年末の大舞台である紅白という番組に出させていただくことになりましたた。本当に関係者の皆さん、スタッフの皆さん、ファンの皆さんにとても感謝しています。この年末で皆さんに恩返しができるようなパフォーマンスができたらいいなと思っています。とグループを代表して挨拶。 紅白出場をいつ誰から聞いたかという質問に長瀬門は昨日ジャニーさんから稽古場に呼び出されて直接聞きました。その時のジャニーさんの言葉っていうのがユーたちちょっと来てと人がいないところに集められて誰にも内緒だからねユーたち紅白だからと誰にも言わないでというのと紅白という言葉だけを残してどこかに去っていきました。 誰に言わないでと言われたので、どこに喜びをぶつけていいのかわからなくて、どう消化しようかが大変でした。と、ジャニー社長のモノマネをしながら、聞いた時の気持ちを語った。さらに、休養中のメンバー岩橋玄樹について岸優太が、今回は5人という形になってしまうんですけど、 本人にも連絡をしまして、正直悔しい思いはしていたんですけど、僕たちは彼の思いも背負い、強い思いを持っています。玄樹君には見ててねと言いましたし、絶対見るからと言われました、と明かした。また、ジャニーズ JR。として製材ゾーンへのバックダンサーで出演した紅白にメインで出演することについては、今まで JR。 として出てた時は毎年緊張していたんですけど、今回メインとなってものすごく責任が伴いますし、たくさんの方に見られるので、今から緊張しています。と、メンバーの長瀬とアイコンタクトを取りながら語った。また、16年ぶりに復帰となったドパムプを代表して一茶は、16年ぶりに出させていただくということで、僕の中ではいろんな思いがありました。 このメンバーになって10年頑張ってきた甲斐があったなと、今年は U.S.A. という曲のおかげでいろんな方に応援してもらえて、とても嬉しいです。自分たちができる精一杯のパフォーマンスをしたいと意気込みを。ヨシキフィート、ハイドウとしての出演となるヨシキは今年は皆さんのどぎもを抜くようなことをやりたい。こういう場所は緊張する。 新人の気分です、と笑った。夢を歌おう、おテーマに行われる第69回 NHK 紅白歌合戦は、12月31日月曜日後7 1 5から放送。総合司会を内村照吉、桑駒穂穴、紅白の司会は女優のヒロセスズ、嵐の桜井翔がそれぞれ務める。出場歌手、五十音順、米印括弧内は出場回数。 ベニクミアイコ、13、アイミオン、初、生き物がかり、10、石川さゆり、41、AKB48、11、オカミドリ、2、ケヤキ坂カ46、3、坂本冬美、30、島津あや、5、スーパーフライ、3、デヨーコウ、初、天童よしみ二23、トワイス、2、西野カナ、9、野木坂46、4、 ペイフユーム、11、松田聖子、22、松東屋由美、3、ニーシャ、3、水森香織、16、DTTLJAOA レア、2、白組、嵐、十一月広し40、八エグザイル、12、赤ジャニム現代、7、QNG、リーンチェープリンス、5、ヒロミ30、1スー、スーシー HM、 初、三代目王をおる白ラン七純列初、大ー王ー、五、洋姉王く、六、勇ーぽく、六、コリガワ川清シ十九、福山正春、十一、英雄、せジャンプ、二、星野はじめ、四、三浦大地、二、三三広志、四、山内警戒、四、ユーズ、九、吉木フィート、ハイド、初、よ、